はい、はい、は, はい、はい、はんちゃんじゃんくんぽんちゃん、おはようございます今日は、朝から雨です黒犬パパは、お昼にウイルス ウイルス、んコロナウイルあワクチンを、えー、打つために出かけるんですが、昼からは晴れになってるんだけど、結構降ってるよ。結構降ってるよ、ほらほら。あえ、どうしよう。雨だったら、バスで行かなくちゃいけないんですけど、自転車で行きたいんです。 自転車で行くとバス台が浮きます足腰がちょっと鍛えられますさあ早く晴れるようにその前に風呂入っちゃわなきゃねまたお風呂入ってあそうそうそうえま、ー、おいママさんも一緒に行くとなるとまた2時間ほどお留守番なんですけどどうでしょうかそんな感じでーす<笑> ジャンクジャンクジャンクジャンクポジャンちゃん、ポンちゃん、ジャンク、ジャンク、ポンポンちゃん、ンジャンケンジャンケンンポンちゃん、ンジャンケンジャンケンジャンケンジャンジャン ジャンクン、ジャンク、ジャンク、ジャンケジャンク、ジャンクンジャンケジャンク。ジャンクンんんいい、ね、ジャンケいジャンケジャンクン、ジャンケジャンジャンクジャンジャンジャ ン, クン はい、ンちゃんただいま帰りましたどうもありがとうねすばんちゃんくんねちゃんくんているねこうやって寝ててくれるのが一番助かりますずっと寝てたかなはいはいパンちゃんはい ヒントが合いませんよ、ぱんちゃんはい、はい、はい、は, はい、はいぱんちゃんねぇねぇ今日は寒いって言ってるよぱんちゃん寒いから向こう行こうはい。ほら、ジャンクを持って あ, じゃあででで、いっていっていで、て、いっかいっかいっか寒いっからいっか。あ, あ、ポンちゃん、ポンちゃんもおいで。おいで。ポンちゃん。はい。